失敗したからって、誰かが何かしたわけじゃないよね。ノーコメント。それって、イエスってことだよね。あはは僕はどんな話でも聞くから、ごまかさないでちゃんと教えてよ。フミの真剣な様子に、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 影星人もわざとやったわけじゃないのにそんなに宇宙の仕組みって厳しいのふみくん君が外で手からりんごを落とし食べれなくなったとしてじゆ力は厳しいというかいうん、うん、だって手を離したら落ちちゃうのは自然のことだしあ